今回はタオルを使って。 猫背がスッキリします。痩せにくいよーって思ってる方、猫背になってませんか実は、食べ過ぎや運動不足も関係していますが、猫背になってしまうと、呼吸筋が弱るため、カロリー消費が下がります。背中が丸くなって猫背になったことによって、痩せ筋とも言われている、背中にある褐色脂肪細胞が低下して、かなり痩せにくくなります。体の代謝が下がり、どんどん脂肪を蓄える体になってしまいます。そんなの嫌ですよね。一緒に猫背を解消して、痩せる体作りましょう。タオルを用意してください。座ったまま でも膝立ちでも立ってやってもいいですまずはタオルの端っこを持ちましょう首に引っ掛けて頭を上下に動かしますタオルを下に引っ張りながら首を動かしてください首のこりがほぐれてきます好きな体勢でやってくださいね でで体勢変えてもいいです立ったり座ったり膝立ちになったりしながらやってください OK じゃあ今度はこのまま開いたら閉じましょう閉じて開く 座ってやる人はねできるだけね背筋を伸ばした感じでやってください座っとくのもね結構あぐら難しい時ありますからねそういった場合は膝立ちでもいいし硬いところでやる場合は立ってやってもいいです OK 今度はバンザイしたら頭の後ろに下ろすまた上げる 肩甲骨動かしていきましょう肘が伸びにくい場合は一気に肘を伸ばしてください肩がだるくなったらね、途中で休みながらやってください肩が硬い人はねだるくなりますからね で今度はこのまま左右に体を倒しましょ う, う体の横をしっかり伸ばしていきます ですか皆さんオッケーうわくるねー今度は頭の後ろに下ろしたら斜めに肘を伸ばしていきましょう自分のペースでいいですからねこれは半分エクササイズだけど半分ストレッチですから無理にね頑張ってやろうとせずに リラックスした気分でやってください肩首背中が硬いとこういったストレッチでも結構疲れますからね OK、うん、で今度は肘を伸ばして体を左右に回しましょう体を振ります もし座って難しかったら膝立ちでもいいかもしれませんね横に回すこの動きは座ったらちょっと難しいかもですふぅだんだん肩が軽くなりますからねオッケー。じゃあ今度はね後ろで持ちましょう 感じ、上下に動かします。ゆっくり動かしてくださいね。もし誰かあったら休んでくださいね。 肩甲骨 が, 上がりすぎまかオッケー反対も同じようにいきましょう長さは調整してくださいね肩背中すっきりしてきますよ よっしょっけ今度はこのままね後ろに動かしますこれ結構背中の肩がねだるくなりますからね休みながらやってください ですよ。オッケー、OK。で、今度は腰で。横に動かしていきます。いろんな動かし方をするとね。 肩、背中、首がすっきりしますからね、猫背が治るとね、呼吸が深くなって、自律神経が整ったり、呼吸が深くなるんで、リラックスできたりしますからね、ちょっと肩はだるいかもしんないけど、オッケー、よっしゃ、ラストです。横を持ったまま、左右に回します。